はい、おはようございます。ラスカルでございますい。本日はですね、久しぶりに僕の大好きなですね、栃木の儲かしにございます。 ジラフさんにおお邪魔しております今回ですね、やっていく動画が、一人でワンロットすべて食べるという、誰もね、やったことがない企画に挑戦しようかなと思います。ロットって何って方もいらっしゃると思いますので、あらかじめご説明を。ラーメン屋さんにはね、まあ、ロットというものがございまして、特に二郎系だったりとか、あとは家系のお店ですね、太い麺ですと、茹で時間がかかってしまいますので、一発で何人分かのね、ラーメンを茹でたりするんですけれども、ジラフさんの場合ですと、6席6席の L 字カウンターとなっておりまして、 で6杯ずつ作る形となっております今回はですねそちらの6杯を僕一人で何分で食べきれるか挑戦していこうかなと思っております、えー、ただですねラーメン自体は6杯一気に作っていただきますので後半の方になってしまうとどうしてもスープがね吸ってしまう恐れがございますあらかじめご了承くださいで今回はこちらに1カメで2カメで3カメの4カメと まあ、ロットなのでえ順次一杯食べていくごとに左側にずれていく形で撮影していこうと思いますのでえ順次ね食べ次第、まあ、こっちから。 こっちに移動していく感じでございますで一応ジラフさんではワンロットがねだいたい遅くても20分ぐらいで入れ替えされるってことなので20分を切れるような目標でね食べていこうと思いますただ一応制限時間は30分に設定させていただきましたもうですねラーメンは作っていただいておりますので商品が到着次第すぐにですね挑戦始めていこうと思います はい、てことでですね今こんな感じで、えー、6杯が出揃いました、えー、出来たてをね、早速食べていこうと思いますので早速挑戦していきたいと思います321スタートだーいただきますいや久々のラーメンだからな楽しみたいんだけどいただきますああうまい<笑>うまいうまいうーん うん うん。まっすんうん <笑> 1杯2分半ですね<笑>よし2枚目いただきます<笑> 2杯目はニンニク入りでいただいておりますね うん。うん ごそうでした<笑>うやばいやばいですね。これやばいっすねうおー 嗯。 お疲れさますあ、うん、半分あ僕はまだ半分なんですねまだ半分だやばああつい急いで食ってる分もあって全然胃が落ちていかないんでもう五杯目中盤ぐらいの気持ちです<笑> うわ。<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス> すっごめんねうわやばいやばいああ うん、やっぱあのでかいのじゃなくて一個一個だと全部が驚くこと冷めないですね大きいのだとね 混, ざ混ぜてるんで冷めていくんですけどちっちゃいのだとずっと混ざってないんでずっとあ熱いです <笑>やばいうん、うわ。 はあこれ多分デカ盛りで2 5キロゆで前で食うよりもきついと思います<笑> <笑>分かか<笑>うう、ね、んん、ね、まあ間違いなく6食分はあるってことですよね。<笑> Woohoo! <laughs> Woohoo! <laughs> Ah.、Uh. Ah.、Uh. Uh. 12枚ってことは1本以上あるっすもんね<笑>やばいうわうわ豚だけで2ポンドっすねい1本800から900ぐらいあるっすもんね絶対チャーシュー2ポンドっすね<笑><笑>うん んううあと4分かないですねやばいうああ<笑><ス lacỹfounder><笑><笑> うん、う<ス>ん<ー flaws>、お<スー>、全然間に合わなかった。<Pizza> はい。いうことでですね、えー、本日の結果が6杯目の途中で、えー、時間の方は終了していました。終了していました。終了してしまいましたですね。はい。えまあちょっと、今日こういった企画なんでやったかと言いますと、基本的にはまあ、ジラフさんだけではなくてですね、いわゆるジローさんとか、まあ、GK、ジ k ジロー系と呼ばれるラーメン屋さんって、通常でもですね、麺料がだいたい波で 300g 茹で前でありまして、いわゆる一般のラーメン屋さんよりも、麺料がね、2倍ございます。なので、 元々ね、すごく量が多いんですけれども僕らの責任ももちろんあるんですけれども食べられないけど遊び半分でに近いような状態で野菜を増したりとか麺を増したりっていうお客様がやっぱりね中にはいらっしゃいますなので、えー、こういったね僕らの動画を見てもらってこれがどんだけ量があるかっていうのを皆様にね改めて確認していただきたいなと思って今回はこんな企画をやってみましたただもちろんですねロッ 本当から時間をずれるっていうのが別に悪いってわけではなくてですね、いっぱい食べたいんだけどえ、ゆっくり食べたい。特に女性の方とかもね、いらっしゃると思うので、それが悪いというわけではなくて、遊び半分でとか、そういった気持ちでやられるのはね、本当にちょっとやめてほしいなと。まあもちろん、あの、野菜をね、増して、ドンっていう写真を撮りたいとか、あれを食べてみたいって気持ちもわかるんですけれども、めちゃくちゃ多いので、お腹とね、相談していただいて、無理のないように美味しくいただける範疇で注文してください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。 えー、まだね僕が残っておりますので、えー、動画では映さずゆっくり食べたいと思います、えー、皆さんもですね、えー、GK ライフ楽しんでください<笑>それでは次の動画でお会いしましょうじゃあねー